僕が今、MV 撮影をやってます、はい、ワンコインでこの量すごくないですか オーナーうん、あっ何か懐かしい匂いがする。 <笑>もうちょいおねおねさぎ品がいいな。<音声> でも不可能ではないなって、千人は。ひたすら頑張れば。でもここも結構でかくない。 うん、なんだこれ何か謎な味するな<笑>外がパンで<笑>あなるほど中は普通の皮ごのか中にひき肉が入ってる はいというわけでですね、小樽 Vlog いかがだったでしょうか、写真とともに振り返っていきたいなと思っております。はいえ、ではまず1枚目、猫ちゃんです。街中を歩いていました。で、呼んだらですね、来まして、なんと触れてしまいました。達者でなはいえ、ナルトですね。いや、ちょっとしょっぱい加減がね、ご飯とベストマッチ。まあ、1回食べてみてください。かなりボリュームありますけども、美味しいです。えそして、え今回、は撮影で行ったのですが、 いや、観光いいね、まあ。今年はもう無理だけど、来年は観光 Vlog 動画っていうのもね、やってみたいなと思います。はい、こちら、え北市ガラスで買ったグラスです。え監督最近ですね、モーターサーバーを契約しまして、こちらの水飲んでおります。構えのかまぼこ、美味しい。工場見学は時間の都合上見えなかったのですが、美味しいかまぼこ買いました。いや、最高。このチーズも最高でした。はい、そして、2位くらいのごま団子。 はいそしてこちらがですねお持ち帰り用に買った塩豆大福いやー見て絶対美味しいでしょその通りですはいというわけでですね今回は小樽 Vlog を撮ってきました MV 収録を兼ねてというわけでですね、まあ、観光もね楽しんじゃいました今回はですね特に企画台本を書かずにですね撮っちゃえみたいな感じでやったんですけども来年以降はですねガッツリねなんかテーマを決めて旅行 Vlog も っっててていいいきたたなとと思っておりますます あ, あと序盤に出ていましたアニメ X、アニメそう、聖地巡礼行きたいよね、北海道にあるのかっていう話なんですけども、ちょっとそこも含めてね旅行に最適な DJI ポケットとともにいろんな街をいろんなところに、えー、行っていきたいなと思っております、はいあとですお気づきの方、いるかと思うんですけども、動画のテンションと自分の部屋でね収録するテンションの違い、何なんでしょうね。 ここもね、監督ラボ の, の収録と同じぐらいのテンションで動画を楽しく撮っていければなと思っておりますので今後、ぜひご期待ください。でではままた次の動画で会いましょう。